こんにちはもちもちせいから来たもちこです今日は幸せになる方法についてお話ししていきたいと思いますみんなね幸せになる方法ってあれこれ難しく考えてるんだけどすごくシンプルなんですその方法ってねあなたが自分ってどういう時幸せなんだろうって考えて自分に素直になるだけでいいんです 素直になるだけと思ったそこのあなたぜひ最後まで聞いていってねどうして素直になるだけでいいかっていうとあなたの幸せってあなた以外誰も知らないからですだからまず幸せになりたいなら自分は何が幸せなんだろうって考えて知ろうとするところから幸せへの道が始まるんです もう少し詳しし詳くお話ししますね。例えばあなたは今喉が強烈にいいているとします。そこにお友達があなたの大好物の口の中がちょっとパサパサするお菓子を持ってきてくれましたあなたの幸せは今は喉が渇いているので何か飲み物を飲むことですよね。いくら大好物とはいえお口の中がパサパサになるお菓子を食べるより。 ちょっとここで考えてみてみください。すごく単純なことなんだけどねお菓子を持ってきてくれたお友達って今あなたが喉が渇いていて何か飲み物を飲むことが今のあなたの幸せだって知ってたと思います知ららなないかパパサパサになるお菓子を持ってきてきくれたん で, すよねでもねそのお友達もあなたがこのお菓子大好きなの知ってて。 わわざわざ持ってきてきくれたんですす喜ばなかったら相手に悪いででよねでもさだからって「ありがとう」ってだけ言って「無理してせっかく持ってきてくれたんだから」ってお菓子を食べ始めることってあなたはあなたに素直になってませんよね。かといって「今喉乾いてるからいらない」ってせっかく持ってきてくれた相手にそういうことも 相手の行為を無にしたようで、なんか嫌じゃありませんそれに喉さえ乾いてなきゃ大好物のお菓子なのに。さあ、この場合の素直になるってどう言ったらいいんでしょうもちこが思うにね、全部言ったらいいと思うんだよ。もちこだったらね、こう言います。わーい、大好物のお菓子ありがとう。でもね、せっかくなんだけど、 今喉乾いてるから今はそのお菓子食べたくないんだでもね飲み物飲んだら絶対食べたくなるから後で食べるからもらってもいいありがとう持ってきてくれてこんな風にね全部言えばいいんです素直にこれならせっかく持ってきてくれた相手も嫌な気分しないでしょこれはねああなたがあなたたがの幸せつまり 今喉が渇いてて何か飲みたいっていうその幸せを優先して素直になっただけなんですよ。こんな風にね幸せになる方法って実はすごく単純なんですよ。今後ともこんな風にいろんな話をしていきますので是非チャンネル登録よろしくお願いします今日も聞いてくださってありがとうございました。また次回お楽しみに